さすがに二日連続で注意するのはかわいそうやから、昨日はあえて言わんかったんやけど、やっぱ君のために言っておくわ。君、また資格資格ができてなかったで。この間もそこミスってったやろ。一回注意されたことは、ちゃんと直さなあかんで。はい、申し訳ございません。はい。